ずっと台湾に来れなくてすごく寂しくてやっと台湾に来れましたやっぱり久しぶりに来た台湾はでもいい意味で変わってなくて台湾のファンの人もすごいやっぱりあったかくて一回やっぱりこうタイミングよく痩せれたのがすごくよくてそっからまあ SNS を見てメーカーさんとかがいっぱい仕事をくれたので。 それでもうなんか継続するしかないなみたいなもっと痩せようみたいな<笑>うーんまあそうですねちょっとずつまあ停滞期とかもあったけど面白かったことは私人妻役とかもうずっともう若い時から今29歳なんですけどもう20代前半とかから人妻役をやってたんですけどまあ今になると思 婦女役とかお母さん役とかにするようになって、えー、まあ子供高校生の子供がいる役とかもやるんですけどその高校生の役をしてくれる人がもう何なら私が優しいよみたいなあの頻繁になりますねなんかいつも今年いっぱいだろうなって思ってここまで来ててなんかそうですね 今はやっぱりこの10年やってきて一番仕事もらえてる時だからもうこのまま私の目標としてはなんか、まあ、今までデビューの時に目線しか出たことない企画女優だったからか専属になってみたいなとかそういうちょっとした目標はあります。